ししましたなんだ<笑>行きましょう新しいゲーム<笑>これ日本語になってるよなオッケーやりますぬ 左なんだと思うけどえっとねパンダコラボで見たことあるんだけど何も覚えてないわピザが来たぞえっと主人公はピザ屋らしい、うん、もうなんかいたけど大丈夫ブップレさんコンィリーな何何何 大丈夫ルックって書いてあるいいまたは右回マウスボタンでオブジェクトを操作するもらう別の部屋いける<笑><笑>なんだお前しゃがんだりはできないっぽいかなこれなんだ この、このゲームで一番怖いとこ来た。ブルーバック怖ー。こ、怖ブルスクか。ゴーゾンコンリリ。こ、怖いよ<笑>なんなら一番怖い。うわなに 《えっ?何》《残したからエミリーの行動が》<笑> いるなんかいるう近づくか逆に。おらえは？っ消えたわたしは友達の世話をしています。私は彼らを可愛くしてああ したらやばいと思う。もうやもうやばいもうやばい。もうやばい 死ぬんじゃねんどオどんどんんどんどんどんどん えー あだ逃げうわっ、うんうん、もうきた ー<笑>しかも今あの黒髪の笑い声もしたしね。 え、見えてるけどいいんかな、うん、かななえ、なんでまマウスさわっちゃったからも<音声>らう。ほンはたぶんあきらめてんだろうね。<笑> つえっなっ え Oh, shit.、Hey. やべえ。今度が激しくなってきた。無限落下になったな。<笑> もしかして。う これさ消える時にさ笑い声する時あるねそれを聞き逃しがちかも<笑>また 時間は未定ですでは寝る人もおやすみなさいではねーまたお釣りぎデンデラシーさんおつほいあエンディングエンディングのやつあのエンディングのやつエンドカード見てくださいみんなまたねー ブう